結族、親戚、隣人、先輩、後輩、友人、恋人同士で、固く結ばれた縁を切り裂くように切ることになる。じゃんけんをする夢。自分が勝てば、仕事の成果や成功を、負ければ敗北や失敗を、引き分けなら相手と対立することを暗示。じゃんけんをする夢。競争的な仕事に成功することに関係する。ハサミが今や店の陳列台に置かれていたり、誰かが使っているのを見る夢。財物の取引に伴う利権や、 金銭の分配に関連する気を使うべきことが発生する。ハサミなどの延長で電話線や洗濯バサミを切る夢。結族、親戚、隣人、先輩、後輩、友人、恋人などとの間に、固く結ばれた縁を、大根を切るように切ることになる。長い木麻布や絹の真ん中をハサミで切り裂く夢。近親者、配偶者、政府との別れや、トラブル、不祥事などの、風波が発生する。ハサミで木の枝を切る夢。 ハサミを使う夢は、ハサミで何を切るか、どのように使用したかによって、解釈が変わる。ハサミで木の枝を切る夢は、周りに広がっている勢力を整理し、弱体化させることを表す夢である。ハサミで紙を切る夢。煩悩が解消され、やることごとに、順次解決していくという意味である。ハサミで糸を切る夢。体調が悪化したり、悪い知らせを聞くことになることがある。ハサミで布を切る夢。ハサミで布を切っていたら、 混乱が成立する可能性があることを暗示する夢であったり、家を手に入れることになったり、新しい仕事を得ることを示す夢である。ハサミで布や布師、または何か物を整えて切る夢。徐に、障害や困難が解消され、財や利権が増える喜びが訪れる。ハサミで髪を切る夢。 実際の生活の中で、ハサミは物を切る道具として、夢でのハサミも、実生活の意味を拡大し、人と人との関係が切れること、あるいは、関係を生産されることなどと解釈する。また、男性がハサミに関する夢を見る場合は、典型的な巨勢恐怖や、巨勢不安を表す夢だと解釈する。したがって、ハサミで髪を切る夢は、誰かと縁を切ることになることを暗示する夢である。ハサミを人に貸したり捨てたりする夢。 運気が悪くなり、損失や障害など、家族や周囲の人と関わることで、トラブルに巻き込まれる。ハサミを盗まれる夢。仕事に関する失敗や、損失が発生するような障害が発生する可能性があることを意味する。ハサミを買う夢。財が順調に膨らみ、経営する仕事や求める願い、及び、周囲の状況の安定を獲得することを意味する。じゃんけんをする夢。知恵、技能、議論などで、相手と対決したり、競争的な仕事に成功することと関係する。 じゃんけんで負ける夢。どうしようもなく、外部の作用のために着手できなかったことに対する言い訳。X くらいしようとする心理を表す。じゃんけんの勝負がなかなか決まらない夢。自分が決断を下せない状態であることを暗示する。じゃんけんの勝負で勝つ夢。すでに、心の中で、何らかの決断を下したことを暗示している。ハサミに押されて身動きが取れない夢。強者の抑圧で、拘束を受けることになる。 苦痛苦悩不快感などの不安や災難が訪れるハサミで手足を切られたり体を切られる夢財物の損失が生じたり配偶者に悪いことが起こる他人からハサミをプレゼントされる夢合格昇進昇格昇進契約などに関連する好戦的な成果や栄光を享受することを意味する壊れたり錆びたハサミの夢大変なことが発生しトラブルに巻き込まれる可能性があることを意味する新しいハサミを買って家に帰る夢 財が順調に膨らみ、経営する仕事や求める願い事や、周囲の状況の安定を獲得する。指がナイフやハサミなどで切られる夢。兄弟や同業者、友人などを失う予兆。知らない相手とじゃんけんをする夢。知恵、技能、議論などで、相手と対決したり、競争することになり、自分が勝利することになり、仕事についても成功する。猿の耳がハサミで切り落とされる夢。詐欺根性が、濃厚な人と絶縁することを予示した夢である。 布団をナイフで引き裂いたり、ハサミで切り裂く夢。布団やベッド、あるいは、ベッドシーツは、眠る道具として、現実の意味通り、夢でも休息と性的な満足を象徴する。また、布団は事業上の発展と、利益を象徴する夢の道具であり、安らぎと快適さを提供してくれる人を表すこともある。夢の中で、布団をナイフで引き裂いたり、ハサミで切って切り刻んだ場合、このような夢は、今後夫婦関係が破綻したり、事業が失敗する兆候として、不吉な夢である。 空から降りてくる大きなハサミを受け取る夢。虚空から降りてくる大きなハサミを受け取る夢を見ると、生まれてくる子供が成長し、ある組織を崩壊させたり、二つの団体を調和的に導いていくことを暗示しています。ハサミの夢占い動画を最後までご覧いただき、ありがとうございました。次の動画も、ぜひご覧ください。ありがとうございました。